ごご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ちちももで今日はですね2021年2月の13日土曜日ですね、えー、さっきまでね、えー、と慶応相模原線のね多摩川の鉄橋のところにいたんですけど、えーまあ、隣がね、えー、小田急線なんですねで小田急線のところまでね、えー、サイクリングしてやってきました、まああのー、スーツさんがね、えーまあ、東海道の 道をなんか自転車で行くって言ってるんで私もじゃあ自転車乗ろうかなと思ってはいサイクリングしてます取り鉄してたらなんだかロマンスカーが来たみたいでね慌てて撮影を開始しましたちょうどね白いロマンスカーが来ましたなんかゆっくり走りますねロマンスカーってねうんやっぱりパンタグラフが向きが変だわ<笑>面白い形してるうんなんかそんな ロマンスカーですね白いロマンスカーだと、えー v、VSE っていうのかなあの屋根がね、えー、丸くなってますもんね、はい、結構これかっこいいですよね白いロマンスカーねこれは当たりのロマンスカーだと思いますで、まああのーえー、動画のね、えー、後ろ側にはねあのー、国分寺外線っていうね あの多摩川がねあの長い時間かけてあの崖みたいにねこう水川の水でこう土が削れてあの後ろの方が結構ね急な崖みたいになってるんですよね、まあ、そんな地形のところなんですねなんで私の後ろ側の方がね結構崖みたいになっててて東京都側なんですよ。でえー、世田谷区でですねそれで 川の向こう側が神奈川県で、えー、神奈川県の方はね結構ねあの土地がちょっと低めなんですよねだからあのか神奈川県の川崎市側なんですけどそっちはねよくあの。 昔は川が氾濫してたってよく聞きましたね社会科の勉強でねよく川が氾濫してるんだみたいな玉川 の, あの氾濫した後の川の形をなんか選べみたいなねそんな試験が出てた覚えがあります、まあ、<笑>まあこんなそんなところなんですねで昔はあとこの鉄橋もね今は4線であの福々線というやつになってますけどね 昔はあの2つの線しかなくて、行きと上りと下りかな、それしかなかったんですよね。まあ、いつの間にかね、4線の複々線にね、増えてますね。はい、在宅勤務をね、ずっとしてるんでね、太ってきちゃったんですよね。で、食べる量もね、結構減らしてはいるんですけど、なぜか太ってくると。 でまあ、家の周りを散歩したりはしてるんですけどそれだと足りないみたいで、まあ、じわじわ太ってきちゃったとっていうことでちょっとスーツさんも、ね、自転車乗ってるってこともあって、まあ、サイクリングしようって思ってサイクリングをしたんですねでサイクリングすれば少しはねあのカロリーを消費するからま痩せるかなと思って頑張って走っております、まあ、またね えー、走る多摩川沿いをね、まあ、また天気のいい日には走ろうかなと思いますね、ちょうどあの気候もね、少しあの暖かくはなってきましたんでね、まだ寒いですけどね、でジャージを着てあの走ってますん で, で、ジャージの中になんかあのスポーツ用の T シャツみたいな、長袖の T シャツ着て、でさらにまたその中にまた T シャツ着てみたいな感じで、えー、走って。 てますね。それでまあなんとか防寒してる感じです。寒くないですね。はい、私はね。あのちょうど川の向こう側のあの神奈川県にもっと住んでたんで。 元川崎市民なんで、まあ、上り島はね、よく自転車で遊んでたんですよ、小学生ぐらいの時とか、それでちょうど、今ね、ドラえもんのあの、藤子不二雄の博物館になってますけど、あそこの辺りで、まだあと遊園地もね、やってた頃に遊んだことありますね、あと、えー、っと、生田緑地で、 プラネタリウムですね。プラネタリウムっていうのが行ったり口にあるんですよ。それを見たりして遊んでましたね。止まってると寒いんでね。じゃあ次の、えー、田園都市線の方に行ってみたいと思います。ということでね、今日はちょっと4分ぐらいの動画なんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。